「うやかな街並み」「一とり歩きながら思うよ君はどうしてる?」 「大切な会えたら」「寂しそうな顔のやめて笑ってほしい」「ゴミだっさんにお願い星玉たら突っにしてあげる」「掘り出す空を影向けいる場所」 「抱きしめ」「に行くよ」「愛と込めてプレゼント受け取って」心「心からおハイライト」「メリークリスマス」